字幕についていろいろ話 す, 字幕 .com /youtube です今回は「レーザーブラスト」1978年のアメリカ映画です現代も「レーザーブラスト」ですが日本ではビデオソフトとして発売された時は SF レーザーブラストでした1984年の話ですビデオレンタル業界が一般に浸透し始めた頃で 劇場未公開のアメリカ映画を字幕版でテレビで見られるというのはすごいことでした SF レーザーブラストはそうした未公開の中で旧作ではなく新作として発売されたのでなおさら楽しみでした私ももちろん当時見ましたトカゲのような宇宙人が出てくるだけで感動していました特殊効果担当はデビッド・アレン1981年の おかしなおかしな赤人の恐竜も彼の作品で愛嬌たっぷりの宇宙人は登場するだけで満足でしたそれが「レーザーブラスト」超特別版としてブルーレイで発売されたのが2022年5月このソフトの新役をしました超特別版なので特典満載でプロデューサーのチャールズ・バンドと音楽担当のリチャード・バンド兄弟が 当時を語る音声解説も楽しくこの頃はとにかく火薬の量だったといった話を聞くとこの作品に爆発シーンが多いのも納得でした CG なしの本物の爆発です日本でも「仮面ライダー」などで火薬を多用していた時代ですでは字幕の話に移りますがこのソフトには特典としてレーザーディスク版の SF レーザーブラストの本編も丸ごと収録されているのでソフトを持っている人は実際に見比べることが可能ですここで紹介するのは本編開始から10分ほどの部分です主人公ビリーがガールフレンドのキャッシーの家に行くと祖父の大佐がいて追い返されそうになるところですまず元の英語から長いですが この英語はキ d u s t h u 読んで u ます。 Everybody connected with it h シハシ Everybody except me Because I knew something They didn't know I knew という流れですこれの旧字幕版キャシーを何のためにプライベートでプライベートふざけるなチェリー岬の黒人と同じだ内緒にして 計画もみんなでわしをのけものに何がわかる点点点というか3つの点を3点リーダーと言いますがそれが2つで点が6つというのがほほえましいです。殺人計画も後で話しますが当時ならではです。これに対して次は新略です。大佐キャシーを要件は プライベートで二等兵か偉そうに言うな航空基地の証拠のつもりか孫娘と内緒話ばかり殺人作戦を思い出す誰もが暗号で話した俺を避けるように何もかもお見通しだったということで少し長めの比較なので分かりにくいですが以前の役は何が何やらといった状態です ただ、この字幕が作られた8 0年当時はインターネットは一般には使われておらず接することができる情報に限りがあったので役が適当だったのは仕方ないと思いますとは言っても何の話かもわからない状態だったのには改めて驚きましたし人種差別的な方向に字幕が作られていたのにも驚きました軍隊の言葉として「まる作戦」といった言い方も 戦後の話で言うと日本ではイラクのサダム・フセインがクウェートを侵攻した1990年に「砂漠の嵐作戦」という言葉が頻繁に使われて以降一般化したもので84年に「砂人計画」だったのは不思議ではありません今こうして振り返るといろいろ突っ込めるというだけの話で日本語字幕が入っているだけで当時感動していた人間としては懐かしい作品です